So, they can't do this. Give us that. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop.

おはれう。

ああ、まいな。うまい。

マジでよ。

心が冷め れ, れば下が伸びればいいんですけど。

なるほどね。

感食べる薄いちゃんとは全く別物ですね。

こうならもうそれぐらい美味しいな。<笑><笑>

でくんですかサ様の缶詰を食べ続ければ調整しようとか勘でお

食べてみてください。<咳>